はいこってり冷麺です今日ご紹介するのはこちら服部緑地公園です見てくださいむちゃくちゃ広い公園でしょう。ここの中の、えー、谷合の原っぱというエリアが、えー、あ、ここですね今ですってここが、えー、火を使って ok な場所でございます実はねここね、書いてないですけど花火もしていいんですよこれすごくないですか 大阪府の中で、まあ、大阪府って言い方すると、ちょっとね、あの箕面とかいろんなとこ入っちゃうので、えー、ほぼ大阪市内、ほぼですね、一応、ここ、豊中市、吹田市っていう、大阪市の隣になるんですけれど、まあ、大阪市、梅田から電車で10分、15分ぐらい、すごい近い場所なんですけれども、ね、そんなね、都会の中にこんなに広くて、見てください、焚き火ができてる、ね。 結構自然があるじゃないですかこんなところがあるびっくりでしょうここね実はインターネットでキャンプ場とかであの検索しても出てこない場所なんですよバーベキュー場で検索したらまあたまーに出てくるかなとっていう超穴場でして実はあんまりあの教えたくない場所ではありますはいあちょっとねこの日タープ張ってる人そこにいらっしゃいますね こんなふうにしてね、あのー、ソローキャンプやってる方がちょっといらっしゃいます。あとね、ひなたぼっことか<笑>噛んじゃいました。とかね、あのー、キャッチボールとかしてる方とかね、いっぱいいらっしゃいます。でここがね、焚き火していいので、結構ね、皆さんされるんですけれどもあ、見てください、ちょうどね、ここです。この中もね、やっていいんですよ。すごい雰囲気、いいと思いません。ね、いいでしょう こんん な, な場所が、ね、あるんですよすみません、ちょっと今日カミカミですね。でここが、えー、焚き火 OK、バーベキュー OK、まあ、緊急事態宣言中なのでバーベキューダメなんですけれども、えー、もう何しても OK みたいな場所です。で、私のお気に入りの場所がこの木のところですね、今は緊急事態宣言中なので、オレンジの柵がぐるっと取り囲まれてますけれども、普段はこういうのはないです。 さてではここで普段の椅子とテーブルをちょっと置いてみましたでここは昼間ずっとねあのこういう風に遊んでいる方いらっしゃるんですけれども何が穴場かというと実は夜なんです夜になるとキャンプしてる方がねあのほとんどここ知られてない場所なんで1組いるかいないかぐらいなんですこんなに広いのに今キャンプ場ってもう予約が取れなくて もうどうしようもないっていうところいっぱいあるじゃないですかなのにこの服部緑地はこの見てくださいこの広さこの場所で1組いるかいないかなんですよすごくないですかこの穴場感そしてねこういう風に小枝がね結構落ちてまして、まあ、たまに丸太とかもうチェーンソーを持ってこないといけないっていうぐらいのものも落ちたりするんですけれども結構こういう風に燃やせるものは落ちているんで あーえっ、ー、と, とかは売ってないんですけどもねあのこうやって拾って焚き火する感じになると思いますそしてこちらですね燃えるゴミとペットボトル専用こういうふうにちゃんと柵の外側ですけれども隣にゴミ捨て場がちゃんとあります瓶とかの専用もありますねはいなのでゴミはね必ずこういうところに捨てていきましょう そしてお手洗いの場所なんですけれども、えー、この目の前にあるレストハウス、この建物の1階に男子トイレと女子トイレ、1つずつあります。もちろん水洗トイレです。残念ながらね、あのウォシュレットはないんですけれども、あの全然綺麗なので、まあ、トイレの紙、トイレットペーパーは持ってきておいた方がいいかもしれないです。そしてね、これずっと歩いていきまして、 このレストハウスのこの入り口側、奥に休憩所と自販機ありますので、夕方5時か6時ぐらいまでは空いているので、急な雨が降ったりとかした時はここに避難できます。そして実はここに見てください、バーベキュー、キャンプができる上、炭捨て場と水道がここにあります。ドラム缶3つもありままますすすちょっっとだだけ墨が入っててねねいいぶ片付いてます、ね そして水道ちょっとポタポタとねあの出てるんで誰か使ってるんでしょうけどはいこういう風にしてちゃんと水が出るようになっていますはいということで今日ご紹介する超穴場は服部緑地公園でしたどうもありがとうございます私のホームの場所なので、えー、ルールを守ってお願いいたしますではチャンネル登録よろしくお願い致します